演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はちこちらファミリーマートの野菜たっぷり牛ごぼうのうどんサラダを食べたいと思いますうーんパスタサラダはよく聞きますけどうどんサラダって初めて聞きました、ね、ラーメンサラダっていうのもあったかうーんそれらとはまた違うのかな野菜たっぷりという響きも気になりますねそれでは チャンネル登録よろしくお願いしますはい準備できましたでは確かに野菜たっぷりですねではいただきます、うん、たっぷりの野菜に ゆず風味がさっぱりとした濃コマドレッシングが絡んでそれがいい感じにうどんにまで落ちていてでもしくはうどんは太麺でもっちりとしていてすするとゆず風味のドレッシングといい感じに菊が広がってきましたねで蒸しごぼうもうまみが引きていて美味しかったですえーんサンドで食べるうどんというのもありですねというわけでこちらの点数をさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとおいしいです全部終了